you その経路をたおらかに世界の収穫とも 彷徨うな心を夜が飲む宝幕の塁を払う歌を捧ぐ。 失うものは何もないようこそ試合の理由なけ。